令和2年9月15日、阿蘇市黒川の阿蘇市立阿蘇小学校で、ようこそ先輩の講演会が開かれ、子供たちが阿蘇カドリードミニオンの宮沢園長の話を聞きました。阿蘇小学校のようこそ先輩の講演会は、地域で働いている先輩たちが、小学生の頃に夢に向かって努力したことなどの話を聞き、 子供たちの今後の生き方につなげてもらおうと毎年行われているもので4年生から6年生の児童136人が参加しましたこの日は阿蘇カドリードミニオンの園長でアニマルトレーナーの宮沢淳さんがプリンちゃんの超勉強法と題して講演しました講演の中で宮沢園長は動物に演技を教える際は無理にやらせない 焦らない褒める興味を持たせ自分で考えさせることが大事だと話していましたそして人生には悪いことといいことが半分ずつあると子どもたちにアドバイスしました最後に質疑応答があり パン君は今どうしているのですか公園の前にはリハーサルを行うのですかなどの質問に、宮沢さんは、パンくんは今、広い運動場で遊んでいる、リハーサルは一切しないなど、子どもたちの質問に答えていました。